はいどうも、六代目です。えー、先日ですね、あのー、小学校二年生の見学を受け入れました。あのー、町探検みたいなやつですね。それでですね、今回お礼のお手紙をいただきました。めちゃくちゃ嬉しいですね。ちょっと名前の方は隠してますけど、えー、畳屋さんへ、二階や一階の秘密を教えてくれてありがとうございます。 これからはそのことを忘れずに行きます。ということで私は何やらとてつもない秘密を教えたのかもしれません。よくわかりませんけど、ありがとうございます。畳屋さん、みんなさんへ、みなさんのおかげで学校の周りに、学校の周りには畳屋さんがあると分かって、畳屋さんの秘密を知れました。どうもありがとうございました。どうやらまた秘密を教えたらしいです。 しかし嬉しいですね子供からのこういうお手紙がなかなかこういうことがないとこういうものをもらう機会がないのでとても嬉しく思ってますまた新しい学年の子が受け入れますのでぜひどんどん畳屋さんに来て畳の勉強をしたいと言ってもらえればいつでも受け入れますそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございました